世界の公的首との歴史に残る戦いや王者が切り開いていく未来を長年密着取材を続けるベテランジャーナリストが探っていく2015から16シーズンに挑戦したフリー曲生命は羽生譲にとって新たな挑戦であり決意のプログラムだったフィギュアスケーターとしての幅を広げたいと考え輪に挑むことを決めたハブには今の日本男子で 和のプログラムをできるのは自分しかいないとの自負があった。シーズン2000のスケートカナダは、技術点では基礎点が 13.5 点低いパトリックちゃん。カナダに 3.18 点の差をつけるにとどまり、演技構成点では 6.22 点上回られて敗れた。純和風を表現するという点では、その曲や自分の見せ方が、まだまだ未知の領域。ハブは、 生命についてそう話し、続けた。自分の伸びしろというより、このプログラムの伸びしろがありすぎるんです。それくらい僕は、生命に誇りを持っているし、滑らせてもらうことがすごく嬉しい。僕は自分のプログラムを作品だとは言わないですが、シェイ、リーン、ボーンさんが振り付けしてくれたこの曲に関しては、ジャンプ抜きだとしたら、本当に作品に近いものだと思います。 その中にジャンプを組み込んで演技にするのは僕自身。男子シングルのプログラムとして完成させるためには、もっと上手くならないといけない。こんなに素晴らしいプログラムをせっかくいただいたから、もっとプログラムについていかなければいけないし、最終的には僕がリードしていけるくらいまで追い込んでいかなければいけないと思います。その痛烈な悔しさがあったからこそ、 実践の NHK 杯では思い切った構成変更に出て難度を高めたショートプログラム SP を成功させた。106.33 点の世界歴代最高得点を出した。そしてフリーでまたしても記録を更新したのだった。ハブは演技を終えると大きく右腕を振り上げて満足の気持ちをあらわにし得点を確認すると驚きの表情を見せた。 表彰式後の記者会見で、正直、自分自身がまだ興奮していて、何と言っていいかわかりませんと口にした。そのフリーの得点は、それまでの最高記録を20点近く上回る 216.07 点。SP との合計でも史上初の300点超えを果たし、一気に 322.40 点まで伸ばした。振り返ってみると、この日、 男子シングルフリーの上位選手は苦しい展開が続いていた。まず、今大会で5位以内ならグランプリ、グランプリ、ファイナル進出が決まる SP4 位のマキシム・コフトゥン、ロシアが10位に沈んだ。最初の4回転サルコウとトリプルアクセルを決めながらも、次の4回転サルコウが1回転になるなど、ジャンプミスを連発した。また、SP3 位の村高人も、 冒頭からの4回転トーループこそ2回決めたが、スピードのない演技になってミスが続き、思うように得点を伸ばせなかった。結果は3位だった。そして、SP2 位で、フリーでは3種類の4回転を合計4回入れていたボンジン、中国も細かなミスを繰り返し、合計で 266.43 点。2位だった。ところがハブは、 そうした流れに全く影響されなかった。前日の SP の勢いそのままにスピードに乗って滑り始めると、冒頭の4回転サルコーを難なく決めて人用意、出来栄え点で 2.86 の加点、続く4回転トーループも完璧に決めて 2.57 点の加点をもらった。さらに、 スケートカナダは少し抑え気味だった前半最後のステップシークエンスも力強く踏んでレベル4を獲得。今シーズン過去2戦で苦しんでいた後半の4回転トーループもセカンドに3回転トーループをつけて成功させたのだ。その後トリプルアクセルからの連続ジャンプでは両手を上げてダブルトーループを飛ぶことで GOE 満点の3点が加算された。 ジャンプだけでなくスピンやステップでも最高のレベル4に認定される完璧な演技を披露。結果、技術点は 118.87 点で演技構成点は満点の100点に迫る 97.20 点。ダントツでの優勝を決める演技だった。一番良かったのは精神状態をコントロールしてフリーの演技ができたことだと思います。2014年の ソチボリンのフリーの後も同じようなことを言ったと思いますが、あの時は演技が終わった瞬間、これで金メダルがなくなったと思い、自分が金メダルを意識して緊張していたんだと気がついたんです。その経験が今回すごく生きて、会場に来る前から自分はフリーで200点超えをしたいと思っているとか、合計は 300点超えをしたいと思っている、ノーミスをしたいと思っているという風に、自分で自分にプレッシャーをかけてしまうようなことを考えているということを、ちゃんと認識できていたんです。緊張している、それならこうしようというのが、ある程度わかっていたので、気持ちをコントロールできたんです。スケートカナダから約1ヶ月間、悔しさを晴らそうと、入念な体のケアをしながら、 自分でも驚くほど一生懸命練習をしてきたという手応えもあった。また、SP のプログラム構成を変更したことに現れていた進化への積極的な姿勢など、様々な要素がこの結果を生み出したと言える。しかし、次を同じ構成で演技をしても、同じ得点が出るとは限らないのがフィギュアスケートという競技だ。ハブが、これからはこの得点のプレッシャーが 自分自身にのしかかってくる。それをコントロールできるくらいの精神力をつけなければいけないというように、新たな重圧との戦いも待っている。ハブはすぐに次を見据えた。正直、フリーではなかなかノーミスの演技ができていなかったので嬉しかった。でも、これが限界ではないと思うし、後半の4回転倒ループも、もっと綺麗に飛べると思う。 もっともっと複雑な飛び方もできると思う。SP、フリー両方の歴代世界最高得点という完璧な演技でさらに異次元の高みへ駆け上がったハブ。だが、その記録は競技者であり続ける以上通過点に過ぎない。歴史的な快挙を果たしたハブは大きな決意をその身にまとったように見えた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。